それでは元気にご挨拶しましょう皆さんこんにち は, こんにちは元気がないなもう一回いきましょう皆さんこんにち は, こんにちはお隣野田市からやってまいりました野田よさか踊り協議会野田市 PR 隊でございます皆さんごめんなさい実はこの雨私たちが原因ですなぜかというとこれから踊る曲雨乞いの曲なんです カエルちゃんがいっぱい乗ってる衣装も着ておりますカエルのお面もついておりますさあそんなね私たちなんですけどもこのねトネ運河これがないと長山市に来ることができません今日も朝9時に私は運河大橋を渡ってここにやってまいりましたそんなね私たちですが本当にこのトネ運河とともに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 よっしゃ No, t a t n o りい会場のお客様にデイありがとうございましたありがとうございまはいということで一発終了になります。はい